皆さんはロードバイクの洗車ってどうしていますか僕はベランダで水洗い洗車をしています。ですがベランダに水道はありません。ロードバイクはコスパイの地。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。ロードバイクに乗っているとすぐ汚れますよね。特に雨の日とか砂利道とかを走った後ってこんな感じで、砂とか泥とかフレームにあちこちついてるじゃないですか。こういう時ってね、皆さんはいつもどうやって洗車してますか まさかタオルでいきなり拭いちゃってませんよねそれって自分の股間を倒してゴシゴシしちゃってるぐらいロードバイクからしてみたらねかなり痛い思いをしているんですそれって結局泥や砂がタオルの表面についた状態で泥や砂をフレームに押し付けてるのと一緒なんですねだからフレームには傷がついてしまいますこういう場合は砂とか泥をちゃんと水で洗い流した後で拭いた方がいいんです だからそのためにも水洗い洗車が必要となってきます水洗い洗車を自分でやるとなると室内ではできないので外でやることになりますよねでも外って言ってもなかなか洗える場所がないし仮に自宅でやろうとすると多少汚れても平気でロードバイクの一番都合良くなってくるのがベランダになってきますですがベランダで洗車するためには一番の問題は水道がないことです 僕の家にはベランダに水道がありません多分皆さんのご自宅でもベランダに水道がない方結構多いのではないでしょうかなんだよベランダで水洗い洗車できんやんと思われた方ご安心ください本日はベランダに水道がなくても簡単にあわあわの水洗い洗車をする方法をご紹介していきますそれでは早速行ってみましょうまず水洗い洗車の基本的な流れですその1油汚れを落とすことその2水洗い洗車 その3フレームを吹き上げるその4注油こんな感じの流れとなっていますまず水洗い洗車に移る前に油汚れを落としましょうこれを飛ばしてねいきなり水洗い洗車をしてはいけませんなぜなら水洗い洗車をした後でチェーンとか油汚れを落とすとその油がフレームについたりしてせっかく洗ったフレームが汚れてしまうので 絶対にに一番最初に油汚れを落としましまょう油汚れを落とすための道具はこちらとなりますグーキンアルファというディグリーザーと100均で売っているこちらのヘラですね今日紹介する洗車道具は下の概要欄に Amazon のリンクを貼っておきますので気になる方は最後にそちらからご覧くださいまずはグーキンアルファをこういったコップに入れてヘラを使ってチェーンなどに塗っていきますこんな感じで拭いていきます、はい、ではまずはスプロケットから掃除していきましょう じゃあ最後にこの油汚れをこれワイポールを使って拭き上げていきましょう<笑>、はい。見てください。めちゃめちゃピカピカになりました。本来のゴールドチェーンがめちゃめちゃ輝きを増しています。 ははいでは続いていよいよ本題の水洗い洗浄について紹介していきましょうまず使う洗車道具はこちらの4点となります Amazon に売っていた庭用の噴霧器2点とダイソーに売っているレンジ用フードそして家庭のどこにでもあるママレモンを使っていきますこの噴霧器をねちょっと改造することでプロショップによくあるような泡泡をなんと自宅で再現できるという裏技になりますこの洗車方法ですけども自動車用品を紹介している YouTuber の スグレモれもんさんの動画の影響なのかダイソーを5店舗ほど回ったのですがどこにも売ってなかったので噴霧器について今回僕はアマゾンで似たような噴霧器を見つけたのでこちらを使うことにしました金額はねダイソーより100円ぐらい高かったのですがこれならねまあアマゾンで買えるので今回はこちらを2点泡泡にする用と水で洗い流す用として購入しました ではまずこちらの噴霧器を激合わせ用にするための改造をやっていきましょうではまずこちらの圧力式噴霧器を改造していきますまずはこちらを開けていきます切れましたらここに穴を開けていきますね続いてノズルを外していきますこちらパッキンを外します では続いてこちらのレンジ用フードフィルターを先ほどのノズルに入れれるようにカットしていきます。幅は1、2センチ、長さは10センチ程度にカットしていきます。カットができたら丸めて先ほどのノズルに入れていきます。そして最後にパッキンを詰めていきます。 パッキンを付けれたらノズルを本体に取り付けていきます。はい、これで噴霧器の改造が完了しました。では続いてママレモンを入れていきます。ママレモンは 20cc を入れていきます。ママレモン 20cc に対して水は 1125ml を入れていきます。あ、ここで問題が起きました。 なんとですねこちらの容器 1000ml までしか入りませんでしたなのでスグレモンさんの動画よりもちょっと濃いめですがこのままいっちゃいたいと思います 見てくださいこのの泡、泡かなりの激泡となりり激とました。洗車専門店までとは言いませんが自宅でこんなにも贅沢に泡泡にすることができましたではね今度はこの泡をもう一個の水だけを入れた噴霧器の方で洗い流していきます はい、噴霧器を使ったことで簡単に泡を流すことができましたでは続いてマイクロファイバーウエストを使って拭き上げていきたいと思いますはい一通り水洗い洗浄と空拭きが終わりました見てくださいめちゃめちゃ綺麗になりましたフレームの本来の生の状態となっています非常に綺麗な状態ですね やっぱり泡、ね、泡の水洗い洗浄してあげると仕上がりがね非常に美しいんですよねこういったところもかなり綺麗な状態となっていますこういうねいい状態を作ってあげた上で次の工程であるバリアスコートのコーティングをしていきたいと思いますはいではこちらのバリアスコートを使って仕上げのコーティングをしていきましょう では最後に注油をしていきたいと思います注油にはこちらフィニッシュラインのウェットタイプのチェーンルブを使いますそしてボルトなどの金属部品にはこちらのワコーズのラスペネを使って錆止めしていきますチェーンルブを塗っていくときは開始点を何か目印になるように僕はいつもミッシングリンクを最初にスタートするポイントとしていますこれをチェーンの一コマ一コマに塗っていきます はい、塗り終わりましたら軽くならします鳴らしが終わりましたらこの状態で30分ほど放置しますはい30分経ちましたら今度はチェーンの表面にいいた油を拭きき取っていきますこの表面に油がついたまんまだと走っている時の砂ぼこりが付着しやすくなって汚れやすくなっちゃうので汚れにくくするためにも表面の油は拭き取っていきます はい、チェーンルーブを刺したら続いてラスペネをししていきましょうラスペネをねこんな感じで拭いてしまうと周りに飛び散ってしまうのでさっき使ったねワイプオールを使って手でサポートしながら拭き付けていきましょう。 はい、洗車が完了しました見てくださいめちゃめちゃピカピカです非常に美しいですねゴールドチェーンも本来の輝きを取り戻して非常にかっこよくなってます、まあ、ゴールドチェーンね結構汚れやすいんですけども今回の洗車でかなりピカピカになりましたちょっとね動画ではなかなか伝わりづらいかもしれませんが実物は相当綺麗になっていますでこういったね細かいところまでピカピカになってますね やっぱね、しっかり水洗い洗浄した上でワコーズのバリアスコートを仕上げに使うと光沢感がだいぶ変わってくると思います僕ね洗車は自分でやるべきだと思っててやっぱりねプロにやってもらった方がそりゃ綺麗になると思うんですけどこうやって自分でやることによって普段気づかないような細かいところにまで目がいくようになるんですよねこのね水洗い洗浄ちょっとめんどくさいんですけど綺麗になって気分もいいし やっぱりね、ピカピカのロードバイクに乗ってた方がかっこいいですよね。本日の動画は以上となります。このチャンネルではこのようにロードバイクに関するコスパのいい商品やロードバイクやパーツを安く買う方法をご紹介しております。いつも見ていただいているのにまだチャンネル登録されていない方ぜひともチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。